毎日新聞社がですね「北九州市50年の物語」という本を一昨年出版されました、えー。実は帰ってきてから読んだんです原さんから紹介をいただいてもう実にあの北九州に、えー、本当に経験のある方でしたらこれをぜひお読みになって今の北九州がどうやって皆さんが苦労してここまで、えー、あの街を作ってきたかと。 いうことが本当に理解されますのでもしあのよろしければあの前にも毎日新聞の宣伝ではありませんがあの毎日新聞社の方で出版されておりますので、えー、私はこれは図書館横浜の中央図書館に1冊しかございませんで、えー、ネットで購入しましたで続編として「戦後70年の物語」というのがございます一つとして写真集でありますで、えーまあ、これをぜひですね一読されていかれるとより 北九州が理解できるなというふうに感じました以上です